お気分しです今日のお話はシステム正当化という話ですシステム正当化というのは人は今あるシステムというものを何とか正当化しようとする強い動機があるよということを表す言葉なんですね例えば今の現状のシステムは間違えてない社会は正しいというふうに人は思いがちである そう思う思ことによって人は心心の安心感を得るもし今のシステムが間違っていればそのシステムに頑張って努力をして適用しようとしている自分の努力が無駄になってしまうので今のシステムというのはそれなりに正しいんだということを多くの人たちが信じたがるということなんですあある実験があります。 システム正当化というのは、党派性をも超えるというような実験なんですね。例えば、共和党の支持者と民主党の支持者の方々に対して、それぞれが応援していない候補の人が、えー、次に大統領にどうもなりそうだよという情報を渡すわけです。そうすると、多くの支持者の人が、まあ、その人もきっと大統領におふさわしい人だろうということで、党派性を超えてその大統領がつくことを支持するように変わると。 いうことなんですね。これは例えば日本でも選挙とか、それから首相を選ぶ際に、事前にはあの人が首相に向いているか向いてないかということを聞けば、あの人は向いてないんじゃないかなというような人がいたとしても、実際にその人が首相に選ばれると、まあ他にいないし適任などではないかというふうに、その人を支持するようになるということなんですね。これがシステム正当化です。でこのシステム正当化というのは、脅威が高まった時、危機感が高まった時にこそより強くなるということが言われているんです。 例えばある実験があります。今のシステムが不当だということを知らせるような情報、例えばテロとか災害とか、まあ、そうしたような情報というものを読んでもらいます。犯罪が増えていますとか、年金の危機ですとか、そうしたシステムの限界というものを示唆する、そうした情報を読ませたわけですね。そうすると、その情報を読んだ 実実験対いい実験対対象象者者は読んんででいいなと比べて今の政権をよより支持すするように変わったんですこれはどういうことかというと今のシステムに対する危機意識というものが刺激されるといやそれでもシステムがより安定してほしいというふうに願うわけですね。そうすることによって今のシステムを維持している政権などを強く支持するようになったということなんです。これは例えば災害が発生したりあるいは事件とか事故が発生したりした場合によほど政権などが対応を誤らなければ政権支持率が増える ということを。 すごく裏付けてくれるようなデータなんです。こういったシステム正当化というのは、誰にでもある感情でもあります。人は今のシステムの何とか正当化したい。そうしたようなことから、いろんな情報が入ってきたとしても、その正当性というものをより高めていくということなんですね。これは心の安定のためには重要な一方で、実際には存在するシステムの正当ではないポイント、つまりシステムに問題があるポイントを見過ごすということにも繋がりかねないわけです。実際にある問題を見過ごすということになれば、世の中の改善というものが遅れてしまうという ということにもなりますそれで例えば8月のこの時期だと戦争というようなキーワードについて考えることが多くなると思いますこの戦争が起きるという背景にもシステム正当化は関わっているんですね今の政治的態度として戦争反対というような考え方を持っている人も実際に戦争が始まるとまあこれぐらいなら仕方がないとかこれは必要なことなんだというふうに今行われている判断を正当化するということが起きるわけです例えば イラク戦争に対して日本が派兵をした。そのことに対してすら、やはりこのようなシステム正当化というのが起きたわけなんですね。このシステム正当化というのは、 実際に誰かが意思決定をしたら、特定のリーダーが何かを決めたら、それまで問題だと思っていたとしても、まあまあ仕方がないかなとか、まあこれは必要だったかなということで、自後的に自分も賛同していたというふうに修正をしてしまうということになるんです。このような判断というものは、例えば止められたかもしれない誤った判断というものを、自後的にそのような選択肢はなかったんだというふうに歴史修正してしまうということも起こり得てしまうわけなんですね。 だからこそ私たちはシステム正当化という言葉について理解した上で、これから誤った判断をしたことを自後的にもしかしたら評価するようになってしまうかもしれない。それは自分の考え方がより良い方向になったからというよりも、自分の心がシステム正当化を求めたために、それに合わせて考え方を調整したに過ぎないのだ。 というような可能性も考えた方がいいわけですね。コロナ禍でも、例えばいろんな誤った判断もある。戦争においても誤った判断がある。歴史においても経営においても日常のコミュニケーションの中においても誤った判断がある。誤った判断を誤ちだと認めることというのは相当に難しい。誤ちを認めるということは心に大変な不安定な状況をもたらします。それでも、そのシステムが誤ったままそのまま進むことよりは、より多くの人たちを不幸にしないです。むということにもなるわけですね。この戦争について考えることの多い時期だからこそ、